今回レイジアーツは共通のコマンドになっておりますで大ダメージがいく と,、はい、ということで、えっとまあ、あの必ずしもレイジーアーツを出すのが正解ではなく<笑>でこれが。 哎。